こんなものを持って、今から移動します。重い。重いよ。うん。よいしょ、いっぱい持ってきたから、まず。 これ冷凍まず氷とか入ってるここまずこれねえいついついまだ一回さちょっと待ってて、ね、ものが多すぎてまだあるまず冷凍品のものだけ先てああお母さんあそうこれ美味しいからさ持っ て, てってんだよお菓子はとりあえずお菓子まだいっぱいあるのえー、そんなに持ってきてどうすんのよわ<笑>かんないみんな作るからよわくなりそうじゃんあみかんはあとメロンメロンです ありがとうミロンとこれここに置い て, て<笑>ー<パ>ーそれであと氷これあこれ冷凍品こうっち来てやれ待ってこ れ, これて冷凍と冷蔵が混ざってるよ、ま、何を持ってきたちょっと待ってちょっと待って よ, <笑>っってよ家で娘みたいじゃん<笑>いっぱい入 っ, っ, っ, ってきたいっぱいお酒を入すウイスキーでし あそうあれ違うの買ってきちゃった、はい、ごめんここービール冷蔵庫入れとして、うん明後日来うんね、あさってきまーすあとこれこれアルバムとあこれジュースも持っていてこれ何、ね、はいはい、はい、帰, 帰りまーす ははいい も, <笑>もうその辺投げられて帰ってくって嫌だから。はいよはいよ 今年は囚人服じゃなくてこんなパジャマだった<笑>あったかいでしょそのパジャマあったかいじゃあ少しくださいはい。本当にちょっとでお父さんのコップはち飲んでないもんあそう、うん、え、お父さんのコップ、はい、じゃあ、はい、ありがとう来てくれてお父さんもはで、お父さん 半端。でもやっぱり。すぐ一万円飛ぶ。食材が高いから。ああ。美味しそう。パ、う、個、ん、入れない。うんうんうん。あ良かった、うん。焼けてるちゃん中で 焼, 焼けてる。うんバッチリ。美、う、味、ん、しい手作りのハンバーグって美味しいよね。うん。うん、その方がちょっと何。 少し外前でかかれてるなって、ねうん、て美味しい感じ い, っぱ い, 食べていいっ食べよかった。 カニ本舗っていうとこから頼んでるんだけどカニ本、うん、意外に安いのよ。あ、そうなんだ安いね3500円でさ、うん、冷凍品を解凍してまた何とかとか言って味が落ちちゃってるカニとか送ってこないもん。 うん今、ね、っていいじゃんなだし巻き卵しか食べれない。 朝、まいたまがいいからじゃ卵焼きしないうん、卵焼き器がだいたいないしフライパンかうんかんぱーんフライパンだとさ、くるくる巻いてここがダメなんだよねうん、ちょっと、お母さん触りたくない<笑>、ね、ここにあげとけ。水にうん、お風呂、さわでいいよ 寒い。寒すぎる。これにちょうど、い、お母さんもビール少し。はい、かして。卵三杯。うん。うん、ベーコン最高。一口で食べる、うん。うん、うん、うん、うん、うん。生ハムみたいなベーコンだ。ありがとう。 お、うん、お父さんの前に肉気づいてなかったの<笑> まだ鍋来ないの。もうお母さんいいんじゃない？ダメなの。そう早くして何のおつまみもないんだけど。あま、うん。あの紅白が来る前にはここに来るから待っててな、うんか減ったちょっと待って、ね。やっと来た。もう止めるか。いいよね。あ豚はアクが出ても大丈夫。牛え全部入れんの？ しゃぶしゃぶなのに、二つ、二袋だけ入れる。しゃぶしゃぶって言ったってさそう、そんな一気に入れなくてもいいじゃないの。の少ないじゃん、入れたいね。入れたい、二つぐらい。もう食べれそうだよ、食べれるよ。おいしそう。うん、ネギ食べて、ネギネギ食べて。んおいしそう。う とどうお肉は柔らかみさんに鍋なんてしたらは来なきゃならない一人だ。 土鍋で小鍋やればいいの。ん土鍋で小鍋。よくやるよ。あ、本当うん。こんな大きい鍋出してさ、一人鍋やってたら、それは寂しいけどさ。小鍋だったらいいじゃん。土鍋の。乾杯。でもこっち。笑い声ってすごいよ。まあね。 て、ね、て、てて、てててれちちょょっっっっっっっとととと静静かかかににししもももらののののななんん。<笑>ん、んでうううるるるさささささいいいいいダメメよ、おお母何がが、誰時時々静かこここ間じじゃゃけど。うるさいうんっうん、聞聞せえないじゃんこれ<笑>体力使っ<笑>んー、うん、父さんとしゃべってるカラみんないるんだから。 乾杯あの今日な何でお菓子くれたかっていうと、今日で終わりおはよう、飲み過ぎたのきの喉が渇いて起きたらちょうど日の出の時間。 私もよろしくお願いしますああちょっと初日の出見たし酔っ払っててさ喉がかいて お, お正月早々に見て夢はお味噌汁の夢でさお味噌汁飲みたいなって思って起きたら初日の出が見れた 今年もトーカーよろしくお願いします。じゃあ、おやすみなさい。はい、ありがとう。うすご い, い, い香り。いただきまーす。二、はい、日酔いに最高だわ。ほんよかった。昨日、こんな一人で飲んでも。いただきます。 うん、美、う、味、ん、しいですよー。うん、すごい美味しい。ええー、美味しい。うーん。可<笑>愛 い, い。子来たい。ぶどう麦茶だから、あ香りもじゃかわいい。乾杯でしょう。全然。これは鳥居橋だから、これで取って。<笑>お友達だよ。 いいかもも、ねね、いいい食べたた私にっよ、ね、はれあ卵、だっ、はい、ってまいっゃん、だた会おうね。 うんちょっと、うん、入らせていいよでいしい味なんか上手やっぱり塩抜けが感じれてる 出かけられないって言ってたし。うん、<笑>さらだこっちここに置いといてよ。ああせ。 探してる、探してみてあったら。それで歩いてだから、近くに団地がいっぱいあるの。ま、うん、あ、そこもあ、あるんだけど、家賃がね、結構ってそちょっい、ねあ。それはや、ね、っぱり、言うよりも、一緒にてるいらしから。よく食べるね。偉いね。美味しいね、お母さんが作った料理。美味 し, しくないの。あららららら。は<笑>い。 おいしい味付け上手ですねうん、うん、切り方も上手い味あ、持って帰ろうこのサッカーもらっちゃっていい い, いようんありがとうあ、そっちがい い, い ?OK? ないで、ちょっとだけ食べてみようか一個ずつバイバイじゃあなーじななはぁ、あ… なんかお家に帰ってきて、やっぱほっとするね。ートラーさん。お弁当買って帰いて。 改めまして、私もよろしくお願いします乾杯美味しいいただきます三、うん、人でカメラ持ってるじゃんすごくないほら、見て何回<笑> みんなでタチする